なこれミラーブルウルトラファインミストああこれコマーシャルしてるよねうん、えーうん、どうなんだろう買ってみるこれやってみたくないこれ<笑>えっ、ー、に落ちるのわ<笑>かんねでも結構するんでしょ多分えい、ー、くら ハロー、うん、ハローキティバージョンが4万5400円だったからいいなハローキティバージョン欲しいな、えー、<笑>ということでじゃーんミラブルウルトラファインミスト買っちゃった買っちゃった<笑>ハローキティバージョンじゃないよ<笑>高いよね うわすげえなんか箱がすげえんだけど何<笑><に>これ<笑>ええー、ってか箱が欲しいなっ何これ<笑>すごいんだけど<笑>ええ色んな感じうわ株式会社サイエンス<笑>今日の喜びが永遠の感動に ミラブル。何これ。なんだ。<笑>なんか形いてんだけどあオリング。<笑>おおおオリング。オリング。オーリング。大丈で大丈夫なオリング。四百十九個入り。一パリ。アストロプロダクツ。<笑>これあれでよ。各のオリングだからじたちがもう。ええー、なんこれ？保証書。ーんじゃあ。うん うん、なんか取れない取れない取れな い, 取れないすごいねんか<笑>んか安っぽくない<笑>結構高かったんだけどあでもなんか回した感じの感触がすごいなんかぬるぬるして滑らか滑らか「なんて滑ら か, ななめらかぬるぬるぬるぬるまあ、ぬる猫」みたいな感じ <笑>, <笑>, 笑ったね今ええー、これなんこれ れ布がすごくこう箱がすごいよねこれなんなんこれ<笑>いい箱もう<笑>あっちゃった<笑>これこれこれこれなの こ, これあっああなんだっけこれエン塩素あこれだあトルネードスティックあっ ト, トルネードスティック<笑>もう野茂英雄さんみたいなはーいはい じゃあ、早速使ってみましょううんあ猫、猫猫<笑>もう猫がいっぱいいるからこういうになっちゃうんだよねこれ毎日こう掃除してもこれだからねはいはいつけまーす今ついてるシャワーヘッドもなんとかアースシャワーっていって節水タイプだよねうんよし ななんいすげこれミスト。 じゃーん最だうもっ落ちてる。 じゃあ、次は顔でやってみましょう<笑><笑>楽しい<笑>マッキー分かんない<笑>メガネがないと見えない<笑> 猫, 猫が猫がマッキーの袋に寄ってきてるんだけどお 菓, 子だったお菓子じゃないよな<笑>ほら<笑>マッキーじゃあ書いて撮りながら書いて<笑>はいあバカって書いた<笑><笑> これで、試したいいいと思いますいくよー落ちて落ちました。 ミラブル恐るべしはい皆様いかがでしたでしょうか楽しんでいただけましたでしょうかミミララブルルのウルトトファインミスト シャワーヘッドを使った感想としましてはバブルストレート、まあ、普通のモードですねでは結構強くはないんですが水の水量が太いですちょっとした打たせ湯みたいな感じ今までもう節水型のシャワーヘッドは使ってたんですが、まあ、それはどちらかというと水、まあ、水道とか あとガスとかの節約に貢献したと思うんですが今回のこのミラブルのシャワーヘッドはまあどちらかというと美容の方を意識している感じですね、まあ、先ほど話したんですがバブルストレートの方はこの歌声みたいな感じでこの五十肩とかのところに当てると気持ちいいですあと、えー、もう一つのモードこの顔にこうに当ててマジックの後 やって落とす落ちるみたいなあのバブルなんでしたっけえー、っとボカンで見えない全然見えない<笑>全然見えないですバブルミストミストの方ですねバブルミストの方はちょっと離れるとお湯がぬるくなります。 なのでこうやって顔に当ててそうですね美容あの汚れが落ちる顔とかこの頭とか汚れがこうやって汚れているところをこうやって落とす洗浄力に特化したものだと思います使ってみて結構良かったですまあ定価4万円ですから<笑>、まあ、いいのは当たり前なんでしょうけど 結構お す, すめですあのシャワーを浴びて私普段結構シャワー多いんですね、まあ、帰ってきてからあとゆっくりお風呂入る時間とかもちょっとないのでシャワーで済ませちゃうことが多いんですがあシャワーが終わったあとしばらくその温熱効果っていうんですかね続きますそれもやっぱりこのバブルミストなんて言うんですかね気泡が入ったっううシャワーのこのお水のおかげなお湯のおかげなのかなと思いました 結構良かったです皆さんどういう風な感想を述べてるか、まあ、話してるかちょっと分からないですけど私は良かったですねまあ一緒に一回ぐらいはこのもの買ってみてもいいんじゃないのかと思います楽しかったですまあね実際の本当にまだ1日しか使ってませんから実際のこの、まあ、効果っていうのはこれからだと思うんですがうちの妻もあと妻の母が同居してるんですが 母も使ってみて結構良かったって言ってましたあとは節約ですねお水とそのまあガスとかどのくらい節約できるかっていうのはまあこれからの結果次第なんですけどそっちの方はまああまりまあどっちでもいいかなと<笑>そんなに使うわけじゃないので、はい、結構楽しかったですそれでは皆さんまたねピッ バイバーイ